一生懸命やってた腹筋運動がはい骨盤調整コアヨガトレーナーナの村井由紀子です今日は骨盤底筋トレーニングにもなる腹筋運動をご紹介していきたいと思います。というのは出産直後の女性が 前の体にに戻るたためめダイエットを始めたり40歳50歳60歳の女性が更年期太りを干渉するために腹筋運動を始めたりすることによって尿漏れ症状が始まってしまったり尿漏れをさらに悪化させたりという原因になっているんですね。 今日はそうならないための腹筋運動をご紹介していきたいと思います。で、なんでそうなっちゃうのかっていうのをちょっとご説明しますね。まず骨盤底筋というのはどこにあるかっていうと、この尿道からお尻までの間にある筋肉群のことです。骨盤底筋をこう引き上げるという意識をせずに腹筋運動をガシガシガシガシやってしまうと。 こうやってね転がって腹筋運動をしますよね。で、するときに骨盤底筋を引き上げるっていう意識をしないままこうやって腹筋運動をすると、こうやって腹筋をぐっと使うたびにお腹の腹圧圧力が骨盤底筋をガッガッって上から下にこう押していくわけですね。どんどんどんどん激しい腹筋をすればするほど骨盤底筋は 内側から外側にこう押されるので、どんどんどんどん弱くなってしまうことになるんですね。大事なのは骨盤底筋を引き上げて、そして腹筋をする。それがすごく大事になってきます。はい、それではね。やっていきましょう。はい、お膝の下に足首が来てて、足は平行にしていきましょう。両手をお腹の上に置いてお腹プーっと膨らまします。 口から静かに長く吐いていきましょう。はい、次からいきますよ。息を大きく鼻から吸ってお腹しっかり膨らませて、口から吐きながら骨盤定義、実軽くつまんだままおへその後ろぐらいまでぐーっと引き上げて、息全部吐き切っていきます。 はい、吸ってしっかりとリラックスして、あと4回行きましょう。口から吐いて骨盤底筋、秩軽く締めたままぐーっと引き上げて、この引き上げるのがすごく大事。で、吸ってリラックスするのももっと大事。3、口から吐いて骨盤底筋軽くつまんだままぐーっと引き上げて、息吐ききるところまで引き上げていきましょう。はい、吸ってリラックス。 4、口から吐いて、つまんだままぐーっと引き上げて、息吐いて吐いて吐いて吐いて、はい、吸ってリラックス、5を口から吐いて、チを何かおめか何かつまんだままぐーっと引き上げて、はい、吸ってリラックスしましょう。はいそしたらこの骨盤定筋のこの呼吸を一緒に行いながら腹筋やっていきますね。 はい、そしたら両足を股関節90度、膝90度に曲げて、膝の間は拳1個ぐらい開けていきましょう。ほんのちょっと腰がアーチする。そんな腰を作っていきましょう。いいですかはい、そしたら息を大きく鼻から吸ってお腹プーっと膨らませて、口から吐きながら骨盤底筋軽くつまんで引き上げて、 で、それキープ。で、ふーっと吐きながら、膝の90度キープしながら、ゆっくりと下ろしていきましょう。腰がそのまま、いくらちゃんの卵ぐらいキープしたまま、つま先が、が床につける方、膝90度ですよ。は、ゆっくりと、この床タッチするところまで行きましょう。で、この足が一番下に来た時に、息全部吐き切ってる状態。そのスピードで、 やっていきますでそれであとはこのこももの位置がここまで来ちゃうともうこれでお腹の力抜けちゃってるので足はここまでこの90度のところより中に入ってこないようにしていきましょうあともう一個はこの膝が下りる時にこういうふうに下りないように膝が90度キープで降りる。 ここまでの人もいるしここまでの人もいるしそれはその人それぞれでどこまで下げるかは選んでいきますねただ腰がこうやって反っちゃはないように手が一枚ね入るぐらいまで反っちゃわないようにそれだけ気をつけてやっていきましょうじゃあ10回やっていきますねはい骨盤底筋呼吸を思い出してくださいね息大きく鼻から吸ってお腹膨らませて口から吐きながらゆっくり 床タタッッチチでで、ききる方はししていきましょうで。この時に息全部吐ききった状態で、吸いながらゆっくりと戻っていきましょう2口から吐いて骨盤底筋軽く引き込んで動き出しますはい、吸ってゆっくりと戻る3 口から吐いてはい吸ってゆっくりと戻る4吐いて骨盤底筋引き込んで動き出しましょうもうこのぐらいで戻ってきてもいいですからねで吸って戻りましょう5を口から吐いて骨盤底筋引き込んで動き出す はい吸って戻る6引き込んで動き出します口から吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐き切った時に一番低いところで吸って戻る7口から吐いてはい吸って戻る8 口から吐いて骨盤底筋引き込んで動き出しましょう腰のね、イクラちゃんの卵はそのままですよ潰さないようにしていきますね I Q、はい、9、ゆっくり動いて引き込みますよ骨盤底筋引き込んではい、ゆっくりと戻る10、骨盤底筋引き込んで膣引き上げて 最後タッチしてみましょうか。はい、吸ってゆっくりと戻りましょう。はい、そしたら両足下ろします。左右の床にパターンパターンとしていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。今日はもう三回ね、腹筋運動ができたら十分だと思います。まず骨盤底筋、呼吸をしっかり覚えて、骨盤底筋をね、引き上げながら腹筋をする。 というのを心がけていっていただければと思います。ね、せっかく腹筋運動をして、尿漏れがひどくなっちゃったりとか、すごく嫌じゃないですか。ね、もったいないですよね。なので、骨盤底筋もトレーニングしながら、腹筋運動もしっかりする。そうやって、理想の自分に近づいていっていただけたら嬉しいです。それでは、また。